クラッチレバーの遊びの調整の方法をやりますカバーがある場合はカバーを取り外してください特別何かで固定されているわけではないのでワイヤー側へ移動すれば取れますこのくらいで大丈夫です次はこれロックナットですこれを緩めます使う工具はプライヤーもしくは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 クラッチ側の調整ネジはここですこの2箇所これがロックナットですこれを緩めます1箇所緩めればもう一つの片側はもう緩むと思います再びレバー側に戻ります装甲中に ブチッという音とともに突然今まで適正適正範囲内の遊びクラッチレバーの遊びを保っていたのに急にこのように大きくなってしまってクラッチが切れなくなったりすることがありますそれはクラッチワイヤーが切れる予兆なのでそのような症状が出た場合は なるべく速やかにクラッチワイヤーを交換することをお勧めします、えー、ほどなくしてクラッチワイヤーは切れてしまうでしょうのクラッチワイヤーの断線の予兆についてちょっと詳しく言います、えー、クラッチワイヤーはご存知のように、えー、細い鉄芯をよったものです、えー、この中の何本かが切れることで、えー、伸び率が大きくなって遊びが急突然、えー、大きくなるわけです ですから何本か切れるということはこの先も他の線も切れる可能性がありますから突然プチッという音がしますとともにクラッチの遊びが突然大きくなった場合はなるべく速やかにワイヤーを交換しましょうもちろんその前には遊びを調整して修理の可能な場所までの移動をすることはとても大切ですそれでは次に遊び調整をやります遊びはこの ホルダーとレバーのこの付け根の部分、ここで1、2ミリが適正とされています。一部レース用の車両などでは遊びをゼロにするという調整方法もあるようですが、コードを走る場合は必ず1ミリから2ミリ、この部分で1、2ミリの遊びを持たせてください。理由は、クラッチは完全にレバーを離してつながった状態でも、 絶えず若干滑っているものですから遊びがなくなるとその滑りが増長されてクラッチの寿命を縮めてしまう可能性があるからです大雑把な調整は先ほど見たクラッチ側のアジャストネジを使ってだいたい遊びを調整するのが基本だと思いますそれが済んだら今度レバー側に戻ってきます今現在 3 4ミリ、少々大きめですねこれをア、えー、ジャストスクリューを回しながら1から2の範囲で、えー、自分の好みの調整、えー、遊びの、えー、遊び範囲に移動しますこんなとこでしょうかそしたら 先ほどと同じの逆の手順でロックナットを締めますで最後は必ずフライヤーかマイナスドライバーをここに入れてロックナットをロックしてください、えー、あまり狂ったように締 め, な締める必要はありません、えー、軽く動かない程度に締まっていれば大丈夫ですで最後は、えー、カバーを元に戻して終了です